その中心メンバーである平野紫耀は現在、天然キャラで人気を博しているのだが、11月19日に行われた主演映画、ウビラブの公開記念トークショーでの発言によってその人気に黄色信号が灯ってしまったようだ。このトークショーでは、SNS で募集した質問に平野が答えていく、平野紫耀の何でも答えましょうけいけラというコーナーが行われた。 人見知りでどうしたら男子と普通に喋れるようになれますか恋愛やそれ以外でも何かをめぐって争ったことはあるかといった悩める女子の質問に平野は真面目に回答。しかし、事件はある兼業主婦の質問で発生した。平野は、私は兼業主婦ですが、夫は、ありがとう、もう言ってくれません。平野くんならどうねぎらいますかという内容の質問を読み始めた。 だが、兼業主婦専業主婦の専門の線じゃないのねぎらうって何と発言。さらに困惑した平野は硬直し、なんと、次行きましょう。と質問を無視して、次の質問へと移ろうとしたという。これに、会場にいたファンからは笑いが起こり、さらに、可愛いから、と歓喜の声も上がっていたようなのだが、 会場にいたファンは平野くんが天然キャラを発揮したしたと歓喜したようですかネットは全く逆の反応。ねぎらうという言葉がわからない平野くんに対して、これはただのバカそれ、天然と違うよ。いくらなんでもこれはダメでしょ。笑い天然を狙ったんだろうけど作戦失敗してるよ。といったツッコミの嵐でした芸能記者。また、 平野の天然キャラを疑う声も続々と上がっていたようで、っからの天然であれば NHK 紅白歌合戦の初出場の歌手が集まった会見でも陳発言するはずなのですが、平野くんはしっかりとした言葉で受け答えしていたんです。それを見た人からは、化けの皮が剥がれた。天然キャラ作戦はもう飽きたから、なんか天然キャラの俺可愛いでしょからって思ってそうでムカつく。 といった平野批判の声も、殺到。平野くんイコール天然ではなく、平野くんイコール朝といというのが、新常識となっているようですね。どう先日出演した、しゃべくり007、日本テレビ系、で、A、B 知事の可愛いいく人の鉄板ネタジャニーズもの真似を、あたかも自分の持ちネタかのように紹介し、ジャニーズファンから怒りを買っていた平野もしかして、